こんにち は, こんにちは、はい、今日は赤松文人盆栽の作り方でですね最近なんかちょっと人気が出てきたとか。あ文人 が, <笑>文<人>が<笑>赤松のね、うんえー、ということでまあ少しでも貢献できればいいんですけど今はね多分こういうさーって優しい流れで、ね、作ってるんだと思うんですけど、うん、まあこれのね幹の流れも面白いですし頭はちょっとこう振ってねできるのかなと思うんですけどまあ背が全体的に大きいのと作ればまあこれとこれは取って。 でここを裏枝にしてこを裏枝にしてこいつがストーンと落ちてくるでこれはかんきだから取っちゃいますねまあそんなスりリーンになるかなと思うんですけどちょっとまあ背がでかいっていうのとちょっとねこの裏枝があまりきれいに出ないということがあってこんなふうに作ってみたいなと立てて立ててですねまあこれ辺の多分幹の面白さが出るんだと思うんですね。 でこうしたときに一つは一番やっぱり嫌なのがこれなんですよね、これまっすぐが。内側がこう曲がってきて、本来こっちへこう少しカーブしていっていいんですけど、そのまままっすぐになっちゃってて、でまあ、背が高いということがあるんで、これをですね、思い切って取っちゃって、すぐ頭にならないかなと。ちょっと冬、もうね、12月なんで、だいぶ貨物折れやすいんで。 は注意しななながらやんきゃいけないんですけどこれそうするとねこれがね唯一の刺し枝になるんでこれがどんだかぐーっと下げられるかでこれを頭でぐっと前に振れるかどうかでこれが裏枝になってあとね食いつきってあるんですけど文人盆栽の中でも、まあ、本来あの古いくなればなるほど下枝ってのは枯れてってあの上の枝ばだけになるんですけど、まあ、ここはやっぱりちょっと盆栽のね矛盾するところもあって、まあ、美の創造というか美しさを追求する上では こういうい食いつきっていうのがあった方がちょこんとあるのがまあ非常にいいんで、まあ、この辺ちょっと皆さん見ていただいてですねこれ辺の食いつきの面白さみたいのもちょっと実感して味わっていただければと。で, でもねこれもありえるんですけどえー、とねちょっと太いんですねここはねは、えー、形はねこれ食いつきにしようとしてあの針金かけて癖だけつけてあるんですけどちょっとこれだと太いし食いつきはねやっぱりちょこんと。 食いいつきっっていうだけけににはこの幹に、えー、くっつけるとちょこんと本当に寄せてちっちゃくできるだけちっちゃいものをちょこんと作って主張しちゃいけないとであくまでも生きるのはこれですからねこいつが効いてるねっていう生かし方をするためにちっちゃく作ってであと無駄なものを省いていくとなるほどいうことになるんでちょっとまだ古葉とですね、えー、とこれが茶色い葉っぱが一作年葉ですねこれを取ってそれからこういう間から出てるのが 去年の葉っぱ、昨年と去年の葉っぱを、ちょっとまず綺麗にしていきたいと思います。すあ、まず抜いてますか、じゃあ。います抜いちゃいますか、抜くの先にしましょう。無駄にやってもしょうがないんで、いいですかね、理, 理解されましたかね、<笑>抜いちゃいますけど。全然塗って、古くて、今ひょろっとし て, て、はいて。そうですね。 必要なな枝だけしかないそうですね 細, い細くて古くてですよ、ね、であとはねよく我々言われるのがあの幹に近づけろって言われるんですね、うん、だからあんまりこう離れちゃってるとダメなんでな幹にこういうのはビタッとくっつける先ほど言った食いつきもビタッとくっつけると繰り返しますけど折れることを注意しながら幹に寄せていくということですねで必要な枝っていうのはさし枝裏枝頭そうですねあた頭がこれ作ってこれがさし枝と裏枝、ねはい、基本はこの3つですね でプラスで食いつきをつけるっていうもの。はいはい。ちょっとこれのもあの良さっていうのをちょっと見ていただければ。食いつき動画で。食いつき動画ですね。<笑>食いつき動画は い, い, <笑>食 い, い。食いつき<笑> 食, 食いついてみてください。はい。はい、少し残しますね。あの天神とかはあんまり必要ないんで撮っちゃいます。はい。あとこの辺もねごちゃごちゃっと人であっても完璧になってんのはおかしいんで。これはこれとあとは下ですよね。 ちょっともったいないみたいですけど、上から行きますね。こ, もここも。行きます。はい、いや、切っちゃいました。はい、さっぱり。じゃあ、あとはフルーパーをですね、取っていって、一回ちょっと、もうちょっとさっぱりしたいと思います。はい、こういうのはもうどんどんどんどん取っていっちゃいます、ねうん。はい、これも、あの、ここに二つありますんで、こういうのは取っちゃいますね。 これは去年の葉っぱだけと。これがそうですね、これが去年の葉っぱですね。ちなみに葉抜きとかもあるじゃないですか。あ、そうですね、とりあえず今日はあの葉抜きまではしないで。うんうんうん、はい、と残しておきます。去年の葉っぱまで。葉抜きはあの最後にちょっとあの整理するぐらいで。少し抜くぐらいでしておきます、うん。はい、これも真ん中取りますね、うん。目を一応確認して大丈夫だねって。二目二目に。そうですね。で真ん中取っちゃうとですね、どんどん抜いていっちゃいます。 まあ慌てる必要ないんですけどね、なんか慌てちゃいますね。<笑>こうも下、下向いてるんで。うん、はい。こういうのはわかりやすいと思うんですね、去年の葉っぱはね。はい、こういう。枝分かれのところの。はい。これもね、こういうふうにねじれば。横になりますんで。はい。はい、まあこれ綺麗なんですね。綺麗にできてるんで、取っときたい。うん こっちの枝がここの枝分かれにすごく近いんですね。ええー、と、まず一番下はこれですね。これはまず取ります。はい、下から出てるんではい、これを抜くかどうか取るかどうかっていうのがあるんですけど、それはここの距離が短いところにあまりにも短いところにはあるんで、う ん, うんとゴツくなりそうなんですけど、まあ食いつきといってもちょっと3つで寂しいかなっていうのもあるんで、とりあえずつけといて抜くの後に抜けるんで。 あのただ抜く候補であるっていうのは、これですね。はい。な、はい思うんですけど、やっぱり時間<笑>かかりたいですね、今度ね。これぐらいの、うん、時間で作業したんですよっていう。家は簡単にできるんですよっていう。今12分です。そう、あ、そっか、あ、そっか。<笑>なるほど。じゃあ、トータル30分で終わる か, どうか。三十分で。じゃあ、ノーカットできますか。あ、目がちょっといっぱいあるんで、ここ、これはまず、これ。 はいはい、これはもう ち, ちょっと小さすぎるんで、うん、これまず取りますねあとこっちを取りましょう小さいかちょっと3つ目があるんですねそうですね、うん、目がちょっと小さいんでこれを取りますはい以上ですかねじゃああとはそうですね今年のやつの葉っぱを少し抜きますね抜かないって言ったんですけど葉、はい、抜きですね葉抜きですね恥ずかしっていうんですかね葉抜きでも。 いいええー、いいですね。と上の方は強いんで、こういうこういうところですね。上の方は少し減らしていって、葉っぱの方、栄養を、うん、そうですねバランス、ンス枝の枝とあとこの芽にかかる力ですよね。はい、これ来年が葉っぱ多いと芽がずっと伸びるんで、それを抑える意味で減らすと、エネルギーの分散っていうんですかね、分散、使う気遣いですかね。よし、じゃあこんなところで、そしたらまず針金は下の方からなんで。はい これですね、はいはい。あれ？びっくりした。び<笑>っくり<笑>したんですか。<笑>ちょっと変な抜いちゃいけない。枝のいちゃったかと思ったんで今、今<笑>えーとこれ針金かけますね。はい、これは針金かけるんですけど、方向としてはこんな風にかけたい。なんでこっち向きですね。なんでこれを利用して遠回りをしてかけていくと、これ上なんないな。まあいいや。ちょっと上にかけなきゃいけないんではい。 本当はね、こっち向けるんじゃなくてこっち向けたいんですけど、はいえー、とこれは上に針金入ってきて、うん、こいつをぐっと押さえたいんで、はい、入ってきて、えー、とねじりながら針金かけますねはい、はい、この辺から少しこうねじりながら針金をかけておきます、はい、こいつは。 ぐーっと寄せていきますね。うん、最後はこっち行きますんで、うんこれちょっとあれですね。縛りますね。ミッシロックでここをやっぱりちょっと浮いてるのがあんまり面白くないんで、持、うんうん、って寄せたいと。寄せたいですね。うん ちょっとインシロックってやつでこう、縛りますね。はい。この辺で。はい、食いつきですね。じゃあこれを裏枝で。はい、そしたら、ここの裏枝とこれ。それとこれとこれと。こういう風にかけていきますね。はい。 ここで針金かけ、ええ、いつ動画撮ってるじゃないですか。はいはい、他の人の針金見て、ええええ、あ、針金かけちょっとあれだなって思う時ありますよね。海外の YouTube とかー。そうですね。ありますよね。別に。<笑> いいんでいいんでですすけけど、ど別にに自由なな ね, ね。気になりますよ、ねはいはまああとよく言うんですけどあのしつけなんでねここは別にクロスしちゃったりとかこっち持ってった方がいいのにとかあるんですけどまあそれはでもやっぱり、ま、なんかねえ<笑>そうですねちょっと気になりはなりますね気にはなりま す, なりますよねあれですね 最近見た中では、新藤さんが上手になりましたね。ものすごく、えー、ものすごい上手になりましたね。うん、私が言いたいことをすごく言ってくれてるっていうか。針金をね、あの背中に当てなさいよとか、うん、ねじりながら曲げるとかね。すごいですね。あんだけの知識量で。えー、腕も上がって。そう、そうなんですよね。すると、その静止のセンスですよね。針金かけるってね、結構みんなできるんですけど、そこから枝をどういうふうに。 枝配りというか作っていくかっていうのは結構難しくてそれがちゃんとできてるっていうのは自分だったらこうするなっていうもうその通りにまあそれがね正しいかどうかとはあるんですけど、えー、非常に上手に作られてますね僕も言われたいですああそうですね<笑>ちょっとそうそうやらないと<笑>、えー、そうですねあ、Q さん混ぜまったねってね、うん、昔はだから最初弟子さんなんかは先輩のねプロの方がかけた針金を外せって 外しながらその書き方を覚えるっていうあの外して覚えるっていうやったみたいですよねこれがね刺し枝で一番効いてくる枝なんで僕人の10倍針金かけてる様子を見てますああそうですね<笑>そうですねこれがうまく落ちるかどうかこれ先ほど言った新藤さん言われるようにねじりながら。 落としていくと。あの赤松の中でもこれまだ若い木なんで。この木はまだ若いから。若いから曲がる。曲がる。ええー。曲げても折れない。赤松でも古くなってくると。そうそう、ね。ええー。裏枝と差し枝。 そうなん で, す、ね、で一番注意しなきゃいけないのは正面から見たときにこれとこれがね同じ位置いっちゃうと面白くないんですよ、うん、なるほど、うん、なのでこれをグッと下 ろ, ろさないといけないんですけど足し枝をやっぱり下にしてこれをそれよりもちょっと上にしたいまあ、これと枝と重なるはいいんですけどねこことは重なりたくないんで逆に少し上げてあげる幹には寄せるんだけども少し上げてあげるうんなるほどはいですね で、これと、これをかけましょうかね。これも、これとこれで、かけますね、ちょこんと、はい。まあ、前お話したように、赤松とか、黒松は。あの、根起こししなくても。あの、太陽に向かって、こう、上がっていくんですけど。一応、まあ、ちょっとよく見せる意味でも。ちょこんと、目を起こします。はい。 これはぐーっとねじってきますんで。これが。そうですね。大勝負ですね。この頭をこうねじりたいんですね。百。百八十度。まずここですね。こうぐっとねじりたい。で、そうすると、この枝もできれば、こっち側に行きたいんですね。こっち側の枝一つもないんですよ。食いつきもさし枝もみんなこっち側なんで。この枝をこっちに貸したいっていうのもあって。 こうねじっていきたいと。はい。はい。あとちょいですね。もうちょい。ぐるっとねじります。う まあちょっときついあっても面白いかもしれないですねここね最後はこちらの流れなんでやっぱり頭こっち向いてちゃいけないんで全体にこういくような感じではい赤、はい、松の文人はなんか 少し人気出てきたかなっていう反面私が入手しようとするとあまり人気出ちゃっても<笑>買いづらくなっちゃうんで<笑>悩ましいところなんですけども、うん、松はまだまだまだまだでしょうね、うん、やっぱ商品でいなんかやっぱりね、うん、作りにくいっていうのがそうですねあると思うんでそうですねあでも今日あれですよ枝整理した良かったですよま松あのほんですか商品の、えー はい、はい、そこに最後に最後にです、ねでね、そうですね、おまけで。うん、こっちがね、ちょっとこう引っ張りますね。うん、あのここ寄せて寄せたいっていう時は細い針金の22番ぐらいでいいと思うんですけど。 一番細いやつでででででししし枝を寄せせせるるそそうううすすすすね、ね、はい、ねねちちょっっっっっと痩痩まままたたたたかててててんに私キ、ね、キロロのにん先週食食べべ放題らゃ<な>ダイイエットトー見だけもよ結構枝抜きで一応。 真ん中で縛った方が縛りやすいんですけど。あの少しでも目立たないようにするためには、この辺で縛った方が。うん、なるほど。はい、ですね。針金かけてる状態も見せれるようにっていう、うんい。ああ、そうですね。スクじゃないですか。そうそうそう、そうですね。そうですね。本当に国風展なんかだと、針金掛けの美しさっていうか。うん、やっぱ見せる針金掛けってなってんですよね。 国風店で、ね、あれかりかまのやつあるんですか。あります。あります。全然、全然ありますね。全然ありますね。でも、綺麗。そうですね。綺麗ですね。だから、ごちゃごちゃっとね、四本とか、一、一枝にね。四本とかはかかってないですけど、本数少ないですけど、綺麗に。かかってますね。うん、ちょっと、これ、どこまでいくかわかんないけどら。このね、このやっぱり、出っ張ってるのが、ちょっと気なんですね、うんここ。この出っ張ってるのが。 できるだけ下に落としたいんで。どうしまこっち行きますか、うん。そうしましょう。こっちもね、ここで一応見る感じと、これ正面ですね。うん、正面。こ, これ綺麗としたいんですけどね。ちょっとまた後で。っさっぱりしましたね。そうですね。まあこれだけの数でね。 あのバランスいいと思いますなるほど、ね。こっちなくて寂しいようですけどここにちょこんとあるだけで中でこっちですからねほうほうほう、えー、で先ほど言ったようにこの落ち枝があって、うん、それに対してやっぱりここ重ならないようにちょっと上げたんです逆に ね, なるほどねそうするとここがもう一番効いてる枝なんで、まあ、理想的にはもう少しここあの鋭角に落とせばいいんですけど、うん、ちょっと本当はねちょっと時間あたりやろうかなと思ったのはここに鉄棒を買って、はいはい、これ今 ここで曲がっちゃったんですけど、これ逆に伸ばしてですね一回、うんうん、鉄棒を買ってそれをギューってやって、そこからねガクンと折るんですよ。よ。そうするともっと鋭角に落ちます。ね、あの機会があったらちょっとそれまたやりますけど、その鉄棒のない当て方もそれによってもだいぶ違ってくるんで機会があったらそれやりましょう。どうですかね食い付きの感じがどうなんですかね。うん、白いところで見て行っ て, てみましょうか。みたいな感じ。そうですね。でここに極力。 食いつきは右に近づけてまさ、うんうん、しく食いつきでくっつけるとこういうところもちょっと厳しく回ってるんですけど全体見てバカがないっていう常にこう曲の連続でねこれ辺も前言ってましたけど右行って左行ってまた左行くとか、うんうん、単なる右左右左じゃなくて こ, こもそうです、ね、左行って右行って右行ってましたよねそういう連続がでこれもこっちも結構あの触れてるんですよね、うん、横から見ても こういう動きがあるし、まあ正面見てもね、えー、動きがあるんで、まあいいんじゃないですかね。面白いですね。まあ分人でね、三十分以上かかりましたかね。えー、<笑> 1時間弱。間弱<笑>はい。まあでもね、本当に荒木っていうか何でもしてない木からここまでいったんで、まあこんな感じで仕上がりました。このこのねスターンがいいんですよね。うん、シェードっていうか落ちエダっていうんですかね。 でもヒルさんのことだから、なんかゆくゆくはこの辺こうぐにあってなるんですか。<笑>いやまあこれはこれでいいと思います。<笑>はい。だから食いつきがやっぱりあれなんですよ。先ほど言った自然の摂理と盆栽の美意識っていうところの駆け引きがあって、うん、例えば心拍のシャリ、この話ちょっと飛んじゃうんですけど、シャリってジンとかっていうのは長いと若いですよ。まだ若いからジンって長いんだ。うん で古くなれば人っても や, やがて枯れて、はい、例えば100年の木だったら長い人があるかもしれないけど500円の木だったらもう長い人はないよ、はいはい、そうするとやっぱり爪人ってこう短い人が本当の古い人なんですねだけどじゃあ心拍どうなのっていうとすごいシャリ人陣ったするじゃないですか、はいはいはい、そこはだからそのやっぱり人間の美の想像っていう。 美のでこの食いつきも本来であれば年数経っていればこんな下なんかにないんだけども上だけしかなくなる日が当たらないんで枯れるんだけどもその中にあまあ何年か経って若い芽が出てきたよということで盆栽の美しさを見せるといったところがその本来の自然の盆栽プラス想像、うん、の美っていうところが、まあ、ここにあるわけですよね。うんはい 矛盾っていえば矛盾かもしれないんですけどやっぱりそこはあの盆栽の美しさを追求する上で大事な要素になってくる、うんうん、こういう食いつけみたいなのもありますよねあ、まあ、実際の木でもそうですねちょこんと例えば、あのー、梅の木なんかでもね、はいはいはい、あの街路樹で下の方からちょこっとこう出たり す, す、ねね、りますよねちょこちょこっとこういうのもちっちゃいからいいんですね、うん、これがゴツッとなってるとやっぱりおかしくて、えー、ようやくやっぱり生きてるわけですよそれでも。うん あまり日が当たらないところでちょこんとやってまあ主役ですよねこれね、うん、主役はやっぱりこれですよねこれが明らかになるわけですねはいということですで今日は文人の作り 方, 作り方そうです、ね、とやっぱ食いつきと食いつきのそうですね皆さんどう思いますかっていう<笑>はい盆栽の価値としてはあった方がよいい高いですねはい分かりますはいありがとうございますはいありがとうございます。 あ、一個これやればよかったな。赤松。ああ、そうか。これはこれはもっと整理するよかったな。これは赤松ですもんね。これは赤松なんですよね。これは本当にちっちゃい赤松で。こうなるとかっこいいな。これは古いですよね。こんだけの古い。すごいちっちゃいですよこれ。なかなか赤松でこういうのない、ね。そうですね。こっちでもいいんですよね。赤松っぽい幹。そうですね。この荒れた肌でね。 ちょっともうだいぶ時間経っちゃってるんでみんなこう枝が上がっちゃってますけど少しこう伏せ込んでいって棚をね棚をこういうふうに作っていくといいですしこっちも面白いですよねどっちも見れますよねあ短いですね短いですねこれはもう何もしてないんでだからもう植え替えもしてないから詰まっちゃってるんですよね目切りはしたんですよ、ね、そうですね目切りしなきゃこんな短くないですそうですねでこれともう一個ちっちゃいやつがうんうんあれ これも赤ですねこれはち ょ, っと、まあ、ちょっと大きいですけどね、まあ、こっち正面でいいかなこれで、まあ、こっちの方が今見やすいんですけどちょっとねここよりもこっちの方が面白いんですね、うん、でここら辺が枝が邪魔なん で, で、ね、ちょっと正面変えてこっちで作ろうかなと思ってますけどこれも商品っちゃ商品ですよ ね, そうそうねこれとねさっき見れて。 こ れ, ですね、これは私が持ってる木で一番古いやつですけ ど,、うん、なるほどこれも本当に商品ですよね、うんうんまあ、ただ商品なんでね2 0ンチ以下ではあるんだけども、うん、じゃあこれが赤松なんであの商品盆栽の一番天に使えるかっていうとやっぱ赤松なんで、うん、ちょっと遠慮しちゃうっていうか。なるほど なんでやっぱりその商品防災飾りをやろうという人からするとちょっと赤だと物足りないかもしれないんでマクロになっちゃうと、うんうんうん、使いにくいってです、ね。まあそういうですね。と そ, そうですね。やっぱり全体のあのー、リーダーですからね。それがまあ赤松でいいのかっていうところですけど、でもまあ赤松好きな人はなかなかこういう受刑ないんでね。うん、これだけのね。うん、かっこいいですね。ね商品も赤松も、うん。と思いますんで。 ぜ ひ, ぜ ひ, ぜひ矢島さんに作ってもらいますえそうでぜひ、ね<笑>はい、行, <笑>行きましょ う, さんと行きましょう。でもその時はね、あのー、太い五葉松買うかもしれないです<笑><笑>